続きましては、ええー、から、ええー、躍動の皆さんです。よろしくお願いします。はい、み、はい、さん、こんにちは。はい、ええー、坂上さ来ました、躍動です。えー このねあの伊藤ロシクルのヤクドを始めたなんですけども、え次、ー、回時間ですか話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤクド構え。 行くぞ。 たる「嵐のあとに紛がくる」「吹く風清く歩き出す」「感じるままに」 皆さんに感謝をてはい。